マサチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。マサチャンネルのマサです。え今日はですね、CB 六百五十 R 鳴らしツーリングということでですね、いや、初、初です。CB になってから初ツーリングとなっております。まだですね、クイックシフターに慣れておりません。 <笑>ただ、慣れたらめっちゃ楽だと思います、シフトアップ側だけなんですけども、これはね、相当楽にいけるんじゃないかなと思うんですけれども、まだですねちょっと慣れておりません、で今日はです、ね、せっかくね、鳴らしツーリングで行くので、やっぱりギアもガチャガチャ変えたいし、まあ、コーナー曲がったり、ブレーキもねかけたりとかしながら、です、ね、いろんなところに当たりをつけていきたいんで、まだね、本当にね、走行距離20キロぐらいなのよ。 <笑>なのであ、いろんなところに当たりをつけていきたいので、ちょっとね、こんな比較を考えてみました、前ね、クロスカブで日本海を見に行こうっていうツーリングをしたんですけれども、まあ、視聴者様はね、見ていただいていんじゃないかなと思うんですけれども、その日本海に行こう、CB650R バージョン。 行きたたいいいいなとと思思まますすすそうでで一般道これね、鳴らしってエンジンの鳴らしっていうのは、ね、高速道路を淡々と走っててもできるのかもしれないですけど、やっぱりギアとか、それから主にはブレーキですよね、納車直後ね、やっぱ、ね、フロントブレーキがね全然効かなくてびっくりしたぐらいなんだけど、実際、レンタルで乗ったときはフロントブレーキめちゃくちゃ効いたんですよ。だからやっぱりり当たりが全くついいてないので だいいたね、クロスカブの時もね、100キロから200キロ、200キロぐらいのところあたりからね、結構いろんなところに当たりがついてきたのでっていうことを考えるとやっぱり一般道でブレーキも使いながらね、ちょっとツーリングしたいなという風に思ってこんな比較を考えてみました今日ね、10月25日なんですけど、めっちゃ寒いです多分今、1桁しかないですね、多分8度か9度かみたいな感じですね。 で最高気温も16度とかしかないんですよね、で今日走る、まあ、一番標高の高いところって苗場スキー場のところなんですけど、昨日ね、雪パラついてるようです、<笑>でさらに標高高い、まあ、苗場は1000メートルぐらいなのかな、標高ね、なんですけど、さらに高い、何回も行ってるのは渋峠、渋峠はで、ね、2000メートル超えなんですけど、あそこですね、昨日 雪でで通行止めになっているようですねで最初にね、クロスカブで僕がその長距離に行けるんじゃないかって自信をつけた日本海ツーリングっていうのがありまして、まあ、2年か3年ぐらい前で、その時はですね、日本海に、こっちからから埼玉から向かって、左にカーブをしていって、日本海を右に見たんですよね、でこれもね、なんとなくみんな分かるって言っていただいた視聴者様が多かったんですけども。 日本海ってやっぱりこう左手にあってほしいんだな<笑>で先日行った日本海ツーリングクロスカブのね日本海ツーリングでは日本海を左に見たいっていうことで日本海どん突きしたら右にカーブしたんですよそしたらね全然見えないの日本海が<笑>全然見えなくてダメだこれやっていうことで今日はね 日本海どんつきしたら、ちょうど、ね、上越市のあたりでですね日本海どんつきするんですけども、そしたら、ですね左に曲がって日本海右にいますで、そうすると、ですねい い, いいですねオーシャンビューの景色が広がっていますので、そういう方法でね行きたいと思っていて、でそこにですね海テラス名だちっていうですね道の駅ができてるんですよ、でそこでね美味しそうな海鮮丼が食べれるようなので。 そちらでランチをしてで帰ってくるというようなね感じのツーリングにしたいかなと思っていますで到着予想時刻が13時26分ということでまあこのままではいけないのでどううでしょうね14時ぐらいには着くのかなという感じではいるんですけどもでその間にですねクロスカブとこの CB650R でですね、まあ、体の疲労度がどう違うのかと。 いうところもですね皆様にお伝えしながら、ですねまあぶっちゃけ、どっちが楽なんだろうみたいな感じの、ね、ところも気になると思うんですよね、僕はあのクロスカブ、一般道最速だと思ってるので<笑>、クロスカブじゃなくてね、原付き2種、特にまあクラッチがないバイクに関しては、まあ、一般道はまあ一番楽だし、最速なんではないかなというふうに考えてるんですよ。 結構きついなって思ったらもう帰りは高速乗っちゃいます<笑>乗る気満々なんだけど、まあ、一応、ね、一般道でどれだけ帰ってこれるかなみたいな感じはあるんですけどね、まあ、クロスカブの場合は、ねまあ、乗りたいと思っても高速乗れないわけだからせっかくね CB 乗ってるんで、まあ、高速道路も乗って、ね、帰ってこようかなとは思ってるんですけど一応、一般道で行く全行程行く予定ではいます。 でその間に、ね、マサチャンネルの体、ね、どういう風に披露しているのかというのもね報告しながらいきたいと思うんですけども、実際は CB650R、どのくらい乗ってるかというとです、ね、実はです、ね、レンタルで、レンタルバイク出玉の勝負の時にですねレンタルした木、乗ってないんですよ、でそれから、まあ、初乗りなんですね、ディーラーから帰ってきた道のりで乗った木で、まあ、全然乗っていないので。 まあ、どうかなっていうところ、体どうかなっていう、乗った感じのこのファーストインプレッションというか、そういった感じのを、ね、お伝えしようかと思うんですけど、まずね、えーっとね、まあ、その時レンタルで乗った時の印象はすごい良かったんですよ、でね、今、今回乗ってみると、意外とね、前傾きついね<笑>なんかね、あれ、こんなに前傾だったっけなっていうぐらいね、前傾だね、これ。 まっすぐ手伸ばすじゃない、ちょ直立で。でそのまま下がって、腕を下げていくと、全然僕の身長ねだと届かないね、ちょうどねシートの、えー、とねちんちんがタンクに触れるぐらいのところまで前ではないです、自然なところに座って、まっすぐ手を伸ばすと、このまま下げていくと、ね、触れない、グリップに。だ結構前傾ちいうことなんだよね、これね。なんか ハンドルが低いっていうよりは、ね、遠い感じがします、で今日のツーリング、まあ、500キロぐらい走るんですけど、まあ、それでですねあここちょっと改善したいなっていうところをですね、まあ、改善していこうとは思っているんですよねで、やっぱり僕の場合、大型バイクに求める条件というのは高速を使ったロングツーリングっていうところなんで、あのスクリーンは、ね、もうね注文してありますで大っきいのも小っちゃいののもも注文してあります。 で小さいのは、多分冬はね、ちょっとあんま効果がないと思うんで、大きいのを注文してるんですけど、大きいのはね、多分ね、そのスクリーンを検索してみると、いろんな車種にあるんで、CB650 専用ではないですね、汎用のものなんですよね、GB350 とかにつけてる人も結構いた、なので、それはね、つけたいとは思っています。で実ははそのののショーートスクリーンの方はもう来てるので つけてこよう今日来ようかなと思ったんだけどまあ、まずはねまずはそのまま乗ってみないと本当わかんないじゃないですかカスタムして全部カスタムしてから乗ってあやっぱこうだった、やっぱこうだったっていうのが分からないんですよねなのでまずはこれもう本当フルノーマルリーダーから乗ってきたそのままの状態なんでこの状態で乗ってみてね500キロぐらいでここ変えたいなここ変えたいなっていうところをです、ね、改善していくっていう方法でいきます。でスクリーンはまず付けるの決定なんですけど えっ、ー、とね、僕がね、レンタルの時にこれは絶対やりたいって思ったことがですね、ハンドルアップなんですね。ハンドルバーライザー、ハンドルアップスペーサーですね。それをつけてハンドルを持ち上げるっていうことなんですけど、一応アマゾンとか、それからネットとかの情報によると、2センチアップっていうのはですね、結構ね、情報として出てきます。アップっていうのはただ上に持ち上がってるだけですね。で、 オナドリームオ川越さんの方でも2センチアップはですね別に普通にあのこっちでして渡したいとかカスタムしてですね渡したいとかもしてるらしいですただ僕はですねやっぱりワングリップ持ち上げたいんですよでワングリップ持ち上げたいってなるとやっぱり2センチだとちょっと足んないですねでいろいろ見てた結果僕が見つけたのは3センチアップの2 8センチバックっていうやつを見つけてるんですよちょっとねお値段もちょっと気持ち高かったんですけど まあどっかね大陸のものだと思うんですけどね、あのちょっと高かったんですよ、だけどそれをつけたいというディーラーの方に相談したら結構まあ難しいかもしれないっていうね話をいただいてるんですけども、とりあえずね絶対ダメなのはねブレーキホースなんですよ、フロントブレーキホース。でこれがねもうね後でこれねカスタム動画というか整備動画出しますけど、フロントブレーキのホースがね本当ね1 5センチぐらいしかないんですよね。これれがが昔みたいに何も繋がってなければ フロントのキャリパーまで直通で行ってるわけじゃないですか、そうしたらね、多少こう遊びっていうのがあるんで、まあ3センチとか上げても全然平気なんですけど、もう10センチしかなくて、そんなに遊びがないところをね、持ち上げるわけですから、ちょっと無理だなという感じなんですよね、で2センチだったらなんかいけるみたいなんですよ。で、これもね、いろいろリーダーさんと一緒に確認したんですけど、 なんか色々やり方がありそうなのでそれもねちょっと大掛 か, かりになりそうなんですけどそういうの僕好きなんでちょっとやってみたいなというところでハンドルアップもする予定です3センチぐらいなんですけどね一応その2つぐらいかなここはもう何もやることないっす<笑>これね足つきもめちゃめちゃいいしまあめちゃめちゃいいっていうか、ね、もっと良かったのはあの Z650 が本当に足つき良かったんだけど SV とか、あの辺もね、すごい足つき良かったけど、それに比べると、ちょっとね、つかないかなっていう感じはするけど、もう軽いんですよ、すごく。なので、まあ、軽いって言ってもね、やっぱり MT とか、Z とかに比べたら、もちろん重いんですけど、全然重さ感じないよね、やっぱり重量物が下の方にあるから、かなり重心も低いと思うんですね。だからね、これ、女の子も絶対乗れると思うんですよ。で、女の子で160センチ。 ぐららいの子だったら乗れるし155ぐらいの方でも多分ねちょんちょんだとは思うんですけど足がだけどね全然乗れると思うんですねでその時にやっぱり、ね、一番問題になってくるのが足つきよりもねやっぱハンドルの遠さだと思うんですねで本当にね c ビア情報出てこないこのね車種は YouTube とかに も, もうほとんど上がってないし1人なんかね 上げてくれてる方がいらっしゃいましたけどそんなにバイクに精通してるような方ではなさそうですその方もねハンドル2センチアップのスペーサーはつけてましたねま CB650、あまあ、そこそこ売れてるバイクなのでまあ、参考になるような動画が出せたらいいなという風うに今はね思ってるんですけどねこれは今は埼玉県 か, か熊谷市ですねで今ですね もう8時になるので家から出てきて1時間走行距離はね今ね2 1キロです1時間で2 1キロ全然進んでないね<笑>これ大丈夫<笑>やっぱねこの時間はもうねあと1時間ぐらいはね渋滞してるんですよこれはもうしょうがない進めないですそしたらねまたね次に1時間後ぐらい9時ぐらいにね皆様に報告さし上げたいかなというふうに思います はい、9時になりました。ただいまの走行距離が45キロ。家を出発してから2時間です。2時間で45キロしか走れていない。まぁ、あ、ちょっと休憩もしたけど。いやーこれは危機的な状況になっております。これはね、時間かかっちゃうね。やっぱ渋滞なんだなぁ。今ね、ここ 10, 10、国道17号ですね。ここは、 場ししになるんでしょうか。違っていたらごめんなさい。そしてあまりにも寒くてグリップヒーターをつけてしまいました。あ、まだクイックシフターに慣れていない。だいぶね慣れてきましたねクイックシフター。なんか事前情報いろいろね一応真面目なんで調べたんですけど、なんかこうガチャってやんないと効かないっていうね入りづらいですよみたいな感じの投稿が多かったんですけど。 なんかそういうものねこうしっかりこう上げるっていう感じですね、やっぱあるとないとでは多分その疲労度が全然違うと思うんでこれはいいなと思いますね、あ, あっち、ちょっと見えるかな、これこれこれこれがね、えー、赤城山です、こう黒くこういうふになっているところですね、あれが赤城山ですね、実はね、C650R をレンタルしたときに、ね、赤城山走りました。 すごいね走りやすくてねいい道なんですけどあの、うねうねしてるんですよ、あのわざとこ う, うねうねを作って、走り出せないようにしてるんですよね、そしてね、前傾はねまあ、きついんですけど、それよりね、音ね、音、これ4気筒の音、これね、気持ちいいと思うか、うるさいと思うかはなかなか紙一重なんですけど。 出口の方向をわざと上に向けて、ライダーに心地よ い, い音が届くようなシステムになってるんですね、まあ、ホンダさんのことなんで、サウンド中意みたいなことをしてるわけですよ、音もね、すごくね、のぶとくて、本当にいい音なんですけど、スピードを出してしまうと、そんなに感じないんですけど、低速、要するに60キロぐらいだとね、結構ね、うるさいね、これ、あ綺麗ですね、赤城山。ね まだでも雪は見えないな。そうそうそう。それで音ね。今はま周りの車についてって高速速度プラスアルファで走ってますけど、このくらいのスピードがね一番音が響きますね。でもうちょっとスピードを出してしまうと高速道路みたいな感じに行くとそんな気にならない。では風切り音の方が強くなっちゃうんですね。じもしかしたらちょっと大きめのシールドをつける予定なんですけどつけた。 つけて風切り音が少し還元還元じゃねえや。軽減されると音がうるさく感じるかもしれないね。ただまあ音がうるさく感じるところで、まあどうにもなんないので<笑>慣れるしかないからね。